空気でこう冷やされてね、蒸気がまた液化してしまう。で、その辺、ね、はい、水の三体、状態変化の説明モデルです。あの、三角ラスフに水が入っているんですけど、要はこれを加熱して。液体の水を水蒸気にして、この体積がですね、こう増えている様子をですね、こう風船が膨らんでいく様子を観察して。 確認するとでまたこう冷やされると体積が収縮して風船がですね中にこう引っ張られてちょっと容器の形が違うんですけども引っ張られて温度によって体積が大きくなったり、まあ、収縮したりっていうのを説明する実験まず最初に三角ラスコに風船をかぶせる前にですねその体積の差が分かりやすくなるように。 一度三角グラス加熱してですね、水を温めておくといいと思います。こう加熱された時と冷却された時の体積の差が比較的大きく出やすいので、まあ、こういった方向、ここはあのボコボコとですねあの、沸騰させる必要はなくてですね、ちょっと温まれているといいと思います。まあ 線をそののまま被せるのではなくて最初にフラスコの中にですねこう空気を絞って中に入れとくとそれだけこう膨張した時と収縮した時の差が激しく差が大きくなるので最初に入れとくといいと思います。それから横からですねあのたまにこう 蒸気が漏れる時があるのでゴムをかけておいて、まあ、保険をかけておくということになりますね。これをもう一回再加熱したいと思います再加熱して温められていくと。 気体になってですね、水蒸気が温められて体積が増えてきて風船の方にこう移動していくとこれできましたこれを観察するだけですねあまり火を強くすると風船の方が 溶けちちゃゃっったたりりすするるのので、で破れちゃったりするのでね、はい、こんな感じですねこれ以上膨らましても構わないんですけども意外にあの思ったより膨らまなくて、まあ、空気でこう冷やされてね蒸気がまた液化してしまうのでそんなにあのびっくりするほど大 き, 大きくはならないとこのぐらいにしておいて、まあ、膨らんだという状態に観察してもらうとこれに火を止めます。 はい、それではこれをもうこう冷やされてねどんどんどんどん蒸気が収縮していくのが分かりますね、はい、ぎゅっと小さくなってきますね で風船が中にフラスコの中に引き込まれるんですけどまだ結構熱いのでねそう急には変化ないんですけどそれでも結構引き込まれてきますねこんな感じです。 水にこうつけるとですねもう少し劇的に変化がちょっと変化が大きくなるので水を用意しておくといいかもしれませんはい、はい、こんな感じになりますね温められた蒸気が膨張して冷やされて収縮して三角レスコの中にこう吹き込まれている 風船をセットした位置が悪いと偏っちゃったりもするんですけど。 水の三体の変化説明モデルの紹介でした。